迷子のお知らせをいたしますハピタプル星からお越しの眠いふわりだよーイエーイみなさんはじめましてこんにちはいやこんばんは「眠るの眠に」に、えー、イルスのイ「いふわり」で「眠いふわり」って言います。よろしくお願いします。えー、ふわりはですね実はハピタプル星という星から来た宇宙人なのです。 <笑><笑>えーで宇宙人なんだけど、えー、地球旅行に、えー、10年前に来て、えー、それからですね10年間、迷子をやっております。好きなものは漫画とかアニメとかゲームとか、えー、暇な日は中野ブロードウェイの美少女フィギュアを下からこうローアングルで、えー、眺めております。<笑> えー、そんなことよりもリアリティ初生配信だよイェーイありがとうー<笑>、えー、ふわりはですね新人 PayPay ペペなので5分しか枠がもらえませんでしたすまんかった<笑>みんなふわりの力が及ばずマジすまんかった<笑>、えー、では今日はリアリティをねはじめましてということで、えー、ふわりのことを知らない人も多いと思います。 えー、なのでですね自己紹介も兼ねてマシュマロ回答をしていきたいと思います、えー、マシュマロもね最初は全然来てなくてあっ指輪がついてるありがとう<笑>、えー、マシュマロね全然来てなかったから104分で足りると思ったんだけど、えー、全然ねえっと、みんないっぱい送ってきてくれたから、えー、答えられるマシュマロを答えていきたいと思いますでは最初のマシュマロを。 こちらデビューまだわーデビューしたよお待たせ次動いてる、ふわりちゃん。楽しみにしてるね。描いたよ<笑>次<ー><笑>ハピタプル星に帰りたい いやその辺はですね、えー、ふわり、アニメとか漫画とかゲームとかすごい大好きなので、えー、地球のアニメ、えー、最高なのでしばらく、えー、見ていきたいのでしばらくは帰らなくてもいいかなって思ってますみんなもいるしね<笑>では、次黙れ小僧お前にさんが救えるかって言ってください黙れ小僧お前にさんが救えるか次 ふわりちゃん、スコスコの、スコ俺もだよ次すごい特技って、何ですかいやこれは、イソマナパイセンのツイートかなえー、特技っていうかですねえー、ちょっと、えー、ふわりかじったぐらいなんですけど全然特技って言えないんですけどえー、皆さんに特別にえー、披露したいと思います、ふわりの特技を では。 えーリアリティふわりの初配信はここまでですみんなギフトとかいっぱいありがとう<笑>、えー、これからですね本格的に活動していくのでチャンネル登録とツイッターフォローもよろしくねこの後21時からはお待ちかね天神琴音様の番組です 今出てった人いるちょっと待ってちょっと待ってまだふわりの番組終わってないから次回の配信は11月28日水曜日大ヶ崎ポヨぽよの番組直前の5分前にまたやろうと思いますみんな絶対見るんだぞでは5分間あっという間だったけどそれじゃあみんなまたねーバイバーイ いつまで見てるんだふわりの番組はもう終わりだぞまたね